皆さん、皆さんこんにちは、ポリナです。<笑>ロシア人のポリナです。モスクワ出身のロシア人のポリナです。で、今回の動画もそのロシアとウクライナの戦争についてちょっと話 し, て話したいと思います、まあ。前の動画の続きですので、興味があればその前の動画を見ていただければと思います。で 今回の動画ですね、日本に住んでいるロシア人についてちょっと話したいと思います。で、まあ、戦争が起きているんですので、じゃあ、そのロシア、日本では、ね、ロシア人の差別があるかどうか、皆さんにちょっと、ね、まあ、私の意見の、私の経験のを伝えたいと思います。ロシアが戦争が始まってしまったからね、もう、ね、 2週間が経っていますで私も言いましたけど私はいきなりの転職でしたでその転職ですね戦争が始まったちょうど私は引っ越し中だった山梨県から神奈川県に引っ越ししましたでそのえっとですね 分ですね面接とかやりとりとかねあ全部戦争の前をもう済みましたで引っ越ししてもう戦争がね起きていますで私はその26日引っ越ししてでもう28日ですねもうね新しい職場に行かなければならないという状況でしたねその 引っ越しの間 で, ですねすごく忙しかったで新しい人と出会いは全くなかった出会いとかやりたいとか私は自己紹介をする状況も全くなくてで新しい場所に引っ越してねすぐもう新しい職場に行かなきけななればならないという状況ですねで新しい職場はその 留学。と国際業務すごく関係があります。はい、すみません。買収品行です。外からちょっと小山の音が入ってしまうと思いますが、まあ、申し訳ないです。はい。で、えっ、ー、とですね、話は話は、あ、引っ越しの話ですね。ね、状況は、私は引っ越しして。ね。 2日後、新しい職場に行かなければならないという状況です。で新しい職場です と,、えー、と、国際関係の仕事で、特に、えー、と外国人の留学生がつながりがあるのお仕事です。ね そうなんですね、私の前、ですね、もうロシア人働いてたですし、いっぱいロシア人の学生もいます。ただ、私も全部知ってたけど、ただ、そこに行くのはね、自分の自己紹介をするのは超ビビってた。はい、私ね、新しい職場に入ってで 一体どうう話せばいいのでしょうかその戦争の始まりだったからもう今でも頭の中はねなかなかね複雑<笑>混乱していますがその時はもうめちゃくちゃもう何にもわからない状況だったんですね。その外に出て周りの人はどういう目に見るのでしょうかねロシア人だからね。 ね、えちょうど電車で新しい職場に向かってちょうどインスタストーリーズを見てほぼ泣いてまあ、悲しい大変な、ね、情報が入ってたからねでその時は私はすぐその新しい職場で入って「で何ロシア人でごめんなさい」と言えばよかったのかなという考えがあったんですね。 でも<笑>実はね、その心配は全く必要なかった、新しいの前の職場の人たちも、新しい職場の人たちも、すごくですね、すごく応援してくれました、助けてくれました、いっぱい、ね、優しい言葉をいただきました、そこはね、安心しました、本当に。 あありりががたたいい気持ちでですすごくありがたいです、うん、じゃあ次の考えですね新しい職場は OK としたらじゃあ周りの人普通に日本に住んでいる外国人と普通の日本人はどういうねどういうそ の, その人たちとコミュニケーションはどういう風にいくのでしょうか誰かねもしかしてひどい言葉を言うのでしょうか はい。で、実はね、1週間前ぐらい友達と出かけました。カフェに行って昼ごはんを食べた。で、そのカフェのウェイトースですね。あ何人がだったかわからないが、そのヨーロッパ 人, 人か、もしかしてウクライナ人か、まっ、あ、たくわからないけど、でもその人はね、見るだけで、なんか、 ロシア語で話すのはちょっとビビってた最初のね最初の頃<笑>すごくビビってただからねどうなるのでしょうかすごく心配してたはいで次の場面ですね友達とあ 出, て出かけました夜ご飯の旅に行きましたんですけどでカフェのスタッフさんはカフェのスタッフさんから行きない 何人ですかすみません、えっと、ウクライナ人ですかというです、ね、質問が来ました。<笑>その時は心はもう本当に沈んでしまいました。ふ<笑>、まあ、もちろん答えました。えっとですね、実はロシア人ですで。スタッフさんは外国人で何人かすぐ分 か, な分からなかったけど。 ででも次ですね、リアクションとしてはロシア語の答えが来ましたでそ の, 答えその何スタッフさんは タ, タジキスタンの人でしたね<笑>なんとでロシア語で話してて実は学生さんでしたで学生さんでなんと<笑>都大の学生さんでしたねえすごく普通の話をやっててで<笑>ベビキ引券を頂 い, いてなんかね 普通に何ももちろんひどい言 葉, 言葉とかねもちろん来てこなかったんです普通の日本人とのやり取りですとまあ YouTube のコメントか実際普通の生活に出会ってねお話しするですねで普通の生活ですとねなんとえー、っとですね 最近のですねまあ自己紹介のけ。あちなみに私はロシア人ですということを言ってああそうですか大変ですねとかあロシア人ですかフ ィ, ギュアフィギュア選手はすごかったねというですねという言葉がねきますやはりね普通の生活ですともう本当に 誰もね<笑>優しくしてくれます本当にねまあ安心です他の海外ですねまあ私はね情報が本当の情報がわからないんですけど多分ね優しい人ねその状況をわかってる人ねいっぱいいると思いますウクライナ人もう 海外に住んでいるロシア人もその別の国のね、人たちもね、平和を願ってできるだけね、助け合うということになるんですね。ふう、これ分かってなんか安心しました。<笑>ねまあ、いつかね。 全部が終わってて、平和になるでしょう。はい。<笑>ねえ、まあ、はい。で、最後ですね、まあ、YouTube のコメントとか、大体ですね、まあ、特に、時にはひどいことが入ってますけど、ネット上ですので、もう私、そのなに、デリートせずに残す。そのまま、 いいいと思いますその何発言の最近ですね私は発言の自由の意味ですねの大切さを分かったから前はねその何とか気に入らないコメントとかね、まあ、消すこともあったんだけど今はねなかなかそ う, いう、ね、そういう気持ちがないからねもう消せないです。はいという動画でした。まあ ぜひ皆さん自分の意見コメントで書いてくださいまたは例えば私の視聴者さんからの中からもしかして海外に住む方日本海外日本ではない住む方ですねいらっしゃるんじゃないかと思いますのでその海外海外方向の国はどういう風になるのでしょうかね悪人のロシア悪人 の, ロシア人の あ扱いはね、なんだろうね。ちょっと、まあ、知りたいなと思いました。本日もご視聴ありがとうございました。次の動画で会いましょう。バ